エミリア役の「高橋私」って言いそうになっちゃった私を「高橋」と言ってしまうほどに3週間のブランクはきついエミリア役の私「私高橋理恵」が毎回異世界から召喚されるゲストパーソナリティーとも共に作品の魅力やハハハ超伝ず生放送というミスが許されない過酷な夢に立ち向かっていくプラショ番組ですつらっ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 そんなとこでリゼロロスになっておりますかこの言葉もねリゼロスってもう言えなないんだよ<笑>なんかまさかのさ、うん、我々のねもうおなじみのリゼロスと言ったらあのアプリになっちゃいましたからね<笑>、うん、一気が終わった時はねリゼロスリゼロスって言ってたんですけどちょっとゲームの方をしちゃうので今後はリゼロロスとちゃんとローを、ね、略さないでロロロロスとね言ってくださいませ。 はい、ちゃんと発音するのがロス状態のことを指します、えー、それでは早速ですけれども今回のゲストパーソナリティーさんを召喚したいと思います召喚どこを見ているあまさかバー怖めの声を出しただけでしたのやばいやばいですね<笑><笑> なのもう毎回<笑><やばい笑>出るたびになんかこういう感じなんだけどいやそうですよね本編で出ると結構こうシリアスなシーンとかそうよ こ, このシーンだって相当熱いシーンではあったのよ<笑>まあ多少ね確かにこの今回のねシーンに関してはクスッとはねしましたけどそうねでも裏にはねもうそれはそれは素敵な歌が聴きながらそうですよ大事な戦闘シーンだったけど<笑>そっか「怖めの を出しただけだったんですよ<笑>、ね、でも今回もねリエリーはこうやってね協力してくれて<笑>そうなんです今回はどなたにんです<笑>今回はロズワールのね<笑>あの大きくなっちゃったパックの力をこうちょっとね、うん、察知する、うん、まさかっていうところやらせていただきましたけどアニメーションさながらの本当<笑><笑>にエミリア役だって言ってるだろう。<笑><笑>やらせろやらせろやらせろやらせろいろ<笑>んなねリエリを見れますねてるんだぞエミリアの声にしたって<笑><笑> <笑>そんなわけで<笑>、はい、ようこそいらっしゃいましたお邪魔いたします、ね。今回はな、うんと89回目のリゼロラジオということだったので、はい、完全にこう、うん、89、ハック、パックっていうところでお呼びさせていただきました。<笑>え、本当にそれだけ<笑>だけです。え、ですよね ?89 だからです。え、呼びたいだけ、だけとかじゃない、だけとかじゃない。あの、<笑>ユミさんを呼びたい、うん、それがたまたま 89回やった本当人って言い方し第いよねもう言 い, い方気をつけてこうないやいやでも嬉しいですよそんなねやっぱ89回は1回しかないからそりゃそうだ<笑> 本当ですねえ、ね、そんな、ね、続けてたから89も取れました し, し, かも、うん、しかも久々の生放送に呼んでいただいたとい う, ことでうです、ね、すいませ ん, なんかか当にもにいつ「爆山」って言っちゃうんじゃないかもうどんどんもうここでしかむしろ通じないはずなんでそうです言、ね、ってくださいもう、はい、本当に今日口回らないんでちょっと楽しくやっていきたいと思います<笑>リラックスしていきましょう<笑>、はい、ということでそろそろ始めていきましょう「二ゼロから始める異世界ラジオ生活今夜も冒険開始<笑>この番組は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 夫の誕生日。おあ、おめでとう夫。おめでとうございます。ちょっテンション。<笑><笑> 改めまして、アニメリ・ゼロから始める異世界生活セカンドシーズン、エミレア役の高橋リエです。はい、パクヤマです。は い,、はい。素晴らしい。はい、いや、そんなジングルがね、うん、お誕生日でした。いや、めでたい感じだったね。めでたかったです。ねしかもなんかハーモニカの音までしてあ。あれもね、本当にもうだいぶ昔のやつをまた使っていただきましたけれども。うん、<笑>すごいね、大事に取っといてくれてるんだね。<笑>本当に。お誕生日の度にあれ使われるのかなってもう思い始めてきました、ね、<笑>いいじゃないですか。レアですよ、それもね。レアです。おっともお祝いできましたし。 そうだ、ね、いや改めてあの流れはすごかったね誕生日の流れキャラクターとユッケ氏のとっていう、うん、そうでしたね本当、うん、にだってユッケ氏も最終回終わって、うん、次の日が、うんえー、とお誕生日でそれが「リゼロラジオ」の日でううもうその場でお祝いさせていただけたっていうねえそのセカンドシーズンの始まりがねスバルの誕生日でそ う, そう4月1日、うん、でしえそれはあれだ新編集版え違うないろいろ待って、ね、セカンドシーズンの前半クールかそうそうそう うん、前半クールが後半クール何月にやな<笑> っ, てってたんだけどあっ延期したええー、そうだそうだ<笑>延期したからいろいろこうあっていろいろあったけど誰かの誕生日になったねって話、うん、<笑>間違いないそうなのいない誰かが幸せな日になんかいいことあったの、うん、<笑>そういうことです<笑>はーい。すごいねー<笑> いやいや持ってますよます本当にそんな持ってるリゼロの最近の話をしていきたいと思いますよはい、はい、先月末にアニメジャパンでリゼロのステージがありました、うん、ええー、みんなでちょっとそこでね、うん、6月のイベントの試練について考えてたんですよ、うん、はいはいはいあのー、まあ今回セカンドシーズン試練とかね結構ありましたから そ,、ね、それにちなんでね、うん、試練やろうみたいなことなんですけどそれはすごいねなんかすごい勤勉だ ね, ね<笑>自分たちから試練を受けようってたらいやそうなんですよ、うん から受けなきゃいけないのに、うん、みんな結構いろいろ案を出してくれてて、はいはいはい、まあでも私は結構見たいもの、うん、をやらあの言わせていただいたんですあの役シャッフル男女問わずおー面白そうどうです意外とないじゃないですか今までなんかこう朗読はちょこっとやったこととかはあったけどさすがにシャッフルはなかったもんねなかったです どういう感じなんだろうねシャッフルはそういう内容にもうなってるっていうなってたらやりやすいうんなんかないかなこう食べたら入れ替わっちゃう木の実とか、うん、木の実を食べたんだみん<笑>そうそうそうみんな木の実を食べたんだ木の実見てで食べたシチューに入ってたとか、うんうん、あなんかそれがもうすでに叶ってる時点でなんかすごくほがらかなシーンだねそ う, なんかそうですほがらかにみんなでご飯を食べるっていうシチュエーション見られてきそうだよ<笑>そうですねもうすでにあったかいんだなそうだな、うん、あでも面白そうだねシャッフルうん うん、しかもねリエリアやっぱこの番組通していろんなタイプをやってきてるから私でも本当に苦 い, いから<笑>本当にその役の方に失礼にならないようにやらなきゃなんだリスペクトしてくれてるもんねちゃんとねすごいしてる、うん、<笑>そうだって事前にその部分の映像チェックしたりしながらやってんだから<笑>ちゃんとしてるそうよちゃんとしたんですけど、うん、でもにないかもしれないから、うん、やっぱりエミリアもやらせていただいた上で、うん、まあエミリアがモノマネする誰かっていうのもいいかもしれない、うんうん、それもそれでちょっと見てみたいね聞いてみたい感はありますね、うんうん、そういうういいいななんかころろ設定をこう踏まえた上で、うん 本に起こしてもらえたら、嬉しいなって思ってます。<笑>先生本に起こしちゃう、本待ってます、先生。先生、いいです、ね。先生の仕事増えしちゃったいやい。いいですよ。っていうのと、あとは、ゆっけしが、うん、ええー、ゆっけし以外は、みなせさんって、誰のこと、を、うん、貫くっていう。いこれちょっと想像しただけで、怖い。怖いよ。<笑>大丈夫ですか。ご挨拶からやる、やります。ご挨拶から。 あ今回えっと、エミリアでお世話になります、エイティアンプロデュースの高橋理恵と申します、よろしくお願いします。関係性完全にリセットされての完、完全に。初対面。初対面をやる、初対面ごっこ。うん、ええー、辛すぎる。みなせさんって呼ぶの。みなせさん、みなせ、い、いのりんさん。イイノリンさん<笑>もう今となってはゾんぞんとする。逆い<笑><笑>やだー。いやだ。いや だ, やだ、許すまじですよ、本当に。そうね。 まあ、この作品ならではですけれども、はいうん、そんなイノリンさんはですね、はい、何でしょう<笑>ねえちょっとみんな自由すぎな い, <笑>自由でいつもイノリンさんはいつも自由なんですよ。<笑> 先に会いたいか会い た, いただのただ、うん、の欲、<笑>強欲だね。でもいいんですよだってなんだっていいんですもんねユうツは自由ですから。そうです。先、うん、に会いたいかこれどうやって叶うんでしょうね。えなんかレンタルウサギみたいなことですよ。<笑><笑>実際に本物の本物のウサちゃんをガラガラガラガ ラ, ガラってこうなんかベビーカーとかに連れてきてもらってベビーカーわかんないけど<笑>こういうあえウサ耳的なウサ耳の誰か。 ええー、あれ、ちょっと。やだ、ちゃんこさんとか、そんなさ、<笑>なんか、こう経費削減とかしないでくださいよ。<笑>祈りの目が怖いよ、それ。<笑>厳しそう、厳しそう。<笑>ちょっと楽しみです。うんはい、ええー、そして、ええー、のぶ、のぶさん、岡本信彦さんは。うんうん、痛み、うめきボイスに定評があるゆっけ氏がいるので、うん、足つぼですかねっていう。 うん、なるほどこうみんなこうある意味声だけしか聞こえない状況にして、うん、誰が本当に受けてるかを当てるみたいなそれ面白いえめっちゃいいじゃないですかえでも誰かは絶対受けられない<笑><笑>誰かですうんでもみんなもうだから受けてる風のうケケをしていいいい声優さんっぽい声優さんぽい<笑> いいバラエティだと思います。嘘これ仮にも集大成イベントでしょほんとあんないい作品作っといて何やってるんだ<笑>まあでも、梅木ボイスにやっぱ痛みとねう梅木ボイスの定評っていうのはその通りですからね。本当にそうです。うん、はい、うん。そして、うん、えー、アマちゃん、甘崎くんは、はいえ、ゾッタムシの声を聞け、言霊の加護を駆使してジェスチャーゲーム。<笑>よかったよかった<笑>ゾッタムシの声を聞けっていうから虫を入れくんのかと思った。ゾッタ虫に似た何かをこう、現実世界に置き換えて、 解き放って、い。い, いやいやいやいや、いやもう虫マじで大の苦手だから。そうなんですね。地獄絵図ですね。いや本当に想像しただけで想像しちゃいましたけど。本当に無観客であるべきですよ。<笑>マジで迷惑しかかけない本当だかもしれない。さすがにちょっと虫たちはコントロールできないわ。できない<笑>。<笑>でもジェスチャーゲームね。はい。ということでに。はい。面白そう。はい。そしてえ宣伝のマーさんから。はい、は。い 出演者の親が出演、これもまたすごい切り口ですね。<笑>はい、ついに、あの親子会に、あの触発されたらしいですよ。そうね、あれもいい話だったしね。うん、でもいい話だったから、<笑>じゃあ、それをまたここでリアルにみたいな感じなんですかね。感謝伝えるとか、あ、みんなの前で。うん。 守りたい、見守りたいですね。やっぱこのリゼロを通してやっぱり何度かね、こう名前というかそのお話として出てきてますけど、うん、ユッキだったりリエリーのね、うん、親御さんのお話はね、うん、見てくれてるのでね。やっぱそんなこう主人公ヒロインの両親との子ね、両<笑>親見る見とっていうのもこうやっぱりね、リゼロ私聞いてください<笑>。お父さんがお父さ ん, ん私のラジオの出現を絶対注意してくれる。<笑> 日本語は違うよ。しっかりしてる。日本語の使い方とか教えてくれるんですけど。そうなんだ。そうなんです。すごい恥ずかしいので、<笑>あのこれはゆきしにお任せした。ゆきしの方にあげたあ。やるなら手紙とかかな。そうだね。いいねうん手紙を。 いい感じの音楽流してもらってそうそうそうそううちょっと泣きそうな感じでねそうそうそうそううせめてそ れ, それはそれで私たちも楽しみだな、うん、<笑>せめてね、はい、<笑>せめてです<笑>、ねはい、本当に試練みたいなちっちゃって試練なんですけどそんなとこで<笑>、はい、ユイさんもなんとこのイベント出演するそうじゃないですかそうなんでです追加でねやっ<笑> ありがとうございます。いらっしゃい試練へ。ああ、そうだ。そういうことだ。そういうことですよ。そう私与える方じゃないの？<笑>うん、違います。やみさんもぜひ企画。何かあったら、うん、そうねー、うん。私でもやっぱりこう。ここまでね。リゼロ関わらせてもらってきて、いっぱいこう。イベントやってきたじゃないですか。うん、だか結構こう。懐かしい思い出とかもいっぱいあるんですよね。うんはあはあ、で、その中でやってきたものをここでまたね。こうメンバーもこう。新鮮なメンバーでもあるからかありかなと思ったのが、はい、あの。 あのマジ出てましたよね。はいはい、そこからこんなぞらえてこれ覚えてるかな。いつかのイベントでですね、はい、あのなんか箱からパンダラの箱からですね、はい、なんかあのみんなそれぞれワードを取って、はい、そのワードがつながるようなストーリーを、はい、あのその場で作るみたいな。す<笑>んじけ前なんですか。え、一番最初？先行場以外ですって。え、リゼロのオンエアしてない頃。M F 文化人。M F 文化人。秋葉原。 違う<笑>で思い出かえ、な大丈夫<笑>エビスにはいなかった。 えその企画をもう一度やりたいそうなんかメンバーも新たになって確かにそうでまた絆もね私たちこうあてかあのねイベントでの絆のね、うん、なんか成り立ち方がすごかったなと思ったんですよああ、うん、す, すごかったですね<笑><笑>おが共有できない<笑>いやなんかこうみんなでこの1個のゲームっていうかあれを、はい させるぞっていうでも誰が何を弾くかはもう予想不可能だから、うんうん、でもみんなで頑張ろうね落ちまで頑張ろうねっていうなんかね一体感感をあそこででじたんですよあでも確かに「リゼロ」のイベントなんかみんなでなんかやり抜けないと完成しなないいみた そ, なかそこのなんか一体感をまたこうパンドラも出てきたというところで新たになんかそのまさかでもパンドラを読んでたのかなっていうぐらいのさ<笑><笑>パンドラの箱ゲームみたいなのねそうそうそうまさかあったんですけど。 エミリアの誕生日の時もすごかったああ、確かに。ああ。 ミラーの誕生日の時はねケーキをねデコレーションしようって言ったもののステージにね出せなくてねあれびっくりなんですよねいや演者が大体の演者がみんな<笑>裏に行くってなかなかないよなんでステージ上で作れなかったんだろうねそうしかもさ中継でつないだと思ったら音声がないからさどうして音声つなげなかったんだろうね<笑>ねえうマイク持ってけないからさもう色々惜しいのよねえんかでもそれがいいよね頑張った時のねなんか手作り感があってさ本当お越しいただいた皆さんもありがとうございましたですよ<笑>あれは思い出話に腹が咲いちゃうんですけどあとは私もイ一個あるのは 2016年に行われたパッケージイベントに私あの、ね、悲しくも出れなかった回があるんですよそそうでしたそうででししたた今、作家さんも悲しそうにしてるんだけど、うんうん、そうあの場に、ね、私は同じ場所にねそう実はね作家さんといたんですけどそっちにいたことがありましてねその時には映像で出演させていただいたという思い出がありまして私が一体今何をやってるでしょうかっていうのがモザイクたっぷりでね<笑>あの逆にちょっといろんな意味で怪しい感じになっちゃうっていう。あったなー はい、あったんですけどあれをね、うん、今回もほらやっぱこの「リゼロもセカンドシーズンいろんな方がやっぱ出てらっしゃったじゃないですか、はい、このイベントに参加されない中でもね方の中にもなるほどそういう方バージョン な, 室で<笑>なるのあちゃんとね今からスタッフさんの頭を悩ませちゃう可能性はあるんですけどそうですね今回登場してないキャストさんからの何かをいただい私もなんかその答える側になってみたいなみたいなあこんな感じで映像って流れるのねみたいな。 なるほどそういえば集大成なん で, で、ね、みんなの集大成感感じたいなみたいな確かにお世話になったキャストさんいっぱいいるし、はい、なんかそうそう前に、うん、あの音声もありましたもんねなんか音声で参加してもらうとかいのりんとか<笑>そう ベテルギウスにイノリンって呼ばれる謎の空間みたいなやつともあったし懐かしい ね, いいねあとパックシールドとかそういうのも作りました。<笑><あれ><笑>もう今全部そういうのうかき氷もやる<笑>ややっていいけど何のイベントマジで<笑>でもイノリンのあれをこう振り回すのも見たいわ、うん モ, ーーうん、モーニングサンダーなんだっけ<笑>どっちスターモーニングスターなんか毎回同じくだりやる気がするんだけど<笑>いつもどっちだっけなってなっていつも間違い<笑>もうワンセットになって、ね、モーニングスターそうモーニングスタ ー, を, ー, スター を, あれを振り回して粉だらけですっていう姿をもね、また あれも生放送でしたねそうなんですよ手作りだったから黒い粉がボロボロ落ちましたもんね<笑>そうユミ、はい、さんと二人の会かそうなんですよ懐かしいあの回は忘れられないですね、うん、なのでぜひあの生でも皆さんにねその臨場感を届けられたらと思いまし、ね、でもあの時も何の番組だろうってみんな思ったでしょ<笑><笑>あれは放送事故だったって言われてるあれてる<笑>あ嘘嘘でしょいい意味でってやつですよそ う, いいそうよ ね, いいねみんなそういう風に放送事故、ね、そう信じてるわ<笑>、ええ。 異世界ラジオ生活高橋理恵市山由美さん広、うん、瀬いのりさん、うん、村川理恵さん新、うん、井さと美さん、うん、岡本伸彦さん、うん、天崎晃平さん俺の名前は小林悠介理恵里君だけのゲストだ お送りしてきました。リゼロから始める異世界ラジオ生活、今夜の放送もおしまいの時間になってしまいました。はい。ということで、パック界の放送だったんですけれども、うん、いかがでしたでしょうかなんか、まあ、多少ちょっとね、時間を押しちゃってますけれども、大丈夫。なんかね、もりもりだったね。もりもりでした。なんか、オンエアの話をこう、毎回してたから、うんうん、今回はちょっと薄くなっちゃおうかなと思いきや、うんうん、全然まだ喋り足りない。そうだね<笑>、うん。よかったよかった。よかったです。ということで、いや、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。 またね6月のイベントもあるので、うん、楽しみにしていたいと思いますそうです由美さんのあれがあるのかどうぞ<笑>お楽しみに<笑>楽しみにはいそれでは今夜はこの辺でお別れですここまでのお相手はテレビアニメ「リ・ゼロから始める異世界生活セカンドシーズン」エミリア役の高橋リエとパック役のパックヤマこと内山由美でしたバイバーイ<笑>この番組は「リ・ゼロから始める異世界生活」制作委員会の提供でお送りいたしました